それでと、まああの、一応ここまでですね、その次元の、ベクトリ空間の次元の定義をしましたので、えーとまあ、前回やりましたその規定を含めまして、その規定と次元の計算に関する例題を一つ出したいと思います。で、えー、その例題なんですけれども、実はこの例題はですね、あの第2回のレポートの課題で出したあの問題です。えー、と第2回の 時には確かあの線形写像数ベクトル空間の線形写像 の, あの増空間イメージと核空間カーネルの定義をしましてでその像線形写像の像と核 の, の計算をみんなにんにしてもらいましたでその時にえまずじゃあちょっと問題から振り返りましょうえっと F というのをその えー、と3項数ベクトル空間今もう3次元の数ベクトル空間っていうんでいいと思いますがこの 3, 3次元の数ベクトル空間から3次元の数ベクトル空間への、まあえー、と線形写像と置いたわけですね、まあ、こういう形でこう定義をしてたわけなんですけれどもこの時 の, そのイメージとそれからカーネルを求めなさいとで具体的にはそのイメージとカーネルがどういうベクトルであの生成されているかっていうのを求めなさいっていうのが まあ、あの課題で、したでその時の、その、今回は、その、特に、その、イメージ F のですね、あの、増空間の、あの、計算を取り上げたいと思うんですけれども、その時に、どういう解き方をするかっていう、その、解説をしたかというと、えっ、ー、と、次のようなものでした。えっ、ー、と、まず、えっと、F の表現行列を、あの、持ってみましょうと。えっと、F の表現行列っていうのは、その、ま、X1、X2、X3 っていう、この、ベクトルに対して<笑>、 このですね、えっ、ー、と、式が成り立つような、あの、行列ですね。この x1, x2, x3 の左側からこれをかけると、あの、これになるような、そういう行列を、f の表現行列を置いたんですが、それをまず f の表現行列を求めなさいと。そして、このように求まります。で、えっ、ー、と、次に、えっと、僕が手順として示したのは、えっ、ー、と、a の点値行列を取りなさいということにしました。で、こういうふうになります。で、 でその次に、この A の点値行列の簡約階段行列を計算しなさいと。すなわち、まあ、あの上三角でもいいんですけど、えー、となるべく対角成分が、えー、と左上から1、1が並ぶようにしましょうと。で、対角成分に1が並んだ、えー、と列はですね、他の成分を全部0にしましょうという形にすると、まあ、こんなふうな A' っていう行列が得られます。で その次の手順としては、この A' が求まったら、この A' をもう一回点値行列を取りなさいと。そうすると、こういう102っていう列と、正解ゼロ012っていう列と、000っていう列が出てきました。で、最後に、この A' の点値行列の非0の列を取って、その線形結合を取りなさいと。A' の点値行列の非0の列は102と。 0, 1, ですだからその線形結合を取るとこういうベクトルを得られまして実はこのベクトルの集合が F の増空間になるという答え方をしていました。とりあえずここまでいいでしょうか。で解き方は一応示したんですが、まあ、うんとまあ半分意図的なところもあってそれがなぜこれで。 そのの増空間が求ままるかとといいうことはこは時にあの言いませんでした、えー、ともしかすると皆さんの中にはこの時点で何でこれで増空間が求まるのかっていう疑問を持った人もいるかもしれませんが、えー、とこの段階まで来てですねようやく、えー、これの理由を説明できることになりましたので、えー、とその理由を説明したいと思います。えー、とまず えー、とこのイメージ F ですね、この増空間なんですけれども、えーとまあ、先ほどの表現行列などの使った表示なんかも使うと、実は、えー、この、えー、とイメージ F っていうのが、えー、x1、x2、x3 っていうその数を使ってですね、こういった形で、ベクトルの線形結合であの表されます。ですので、これは何にしてるかっていうと、実は、 F の増空間っていうのがこの3つのベクトリーですね114と -102 とそれから216というこの3つのベクトリーによって生成されるということが分かるわけです。で、問題になるのはじゃあこれとこの F の増空間の規定になっているかどうかっていうことでここからその F の増空間の規定を求めるっていうのが実は 第2回のそのレポートの課題の本当の狙いだったわけですね。でそこでじゃあ、この F の増空間の規定をどうやって求めるかっていうのを先ほどの解き方をもう一回検証しながら考えましょう。で、先ほどの解き方では、あの、その表現行列ですね。表現行列を、えー、っと、あ、すみません。表現行列を あのまあ、各列ベクトルの線形結合で表してその点値行列を取ったってことなんですけれども、えー、この点値行列 A の点値行列に対してえとこの簡約階段行列を計算したっていうのはどういうことかっていう と, えと実はこ の, あの F の増空間を生成するその3本の3つのベクトルをこう行ベクトルにして縦に並べた形なんですね。で 縦に並べてその階 段, 階段行列を計算しましまた例えば、この最初のステップ、簡約階段行列を計算する最初のステップでは、この第1列に着目して、この、えっと、第2行のマイナス1と、それから第3行の2をですね、こう、00にするということをしました。で、これはどうやってやったかっていうと、えっと、第2行と第3行から、第1行の定数倍を、 引いて で, す、ね、で、ここを 0,0 にしたっていうことなんですけれども、で、ここを 0,0 にしたっていうことは、あのー、その先ほどのベクトル、生成、あのー、イメージ F のですね、生成する3本のベクトルに対して何をしたかっていうと、この、今、このベクトルですね、3つあったベクトルを、えっと、横にして並べましたから、そうすると、 あのその生成えー、とこの1個目のベクトルを使ってですね実は2個目のベクトルと3個目のベクトル の, その一番上の成分をあの消したんですね消した上で、えー、しかもそのこの消されたこの2個目と3個目のベクトルっていうのがこの1個目のベクトルとは線形独立なようにうまく変えたわけです。っていうのが実はこの あの簡約階段行列に直すための行変形 の, あの本当の意味です。でえ次のステップではその第3行からあの第2行を引いたらですねたまたま第3行が000になったっていうことはその3つ目の規定からですね2つ目の規定の定数倍を引き去ってで線形独立にしようと思ったら、えっと、3つ目の規定はもう ゼロになって消えてしまったということを意味しています。ということはですね、このここまでで分かったことは、この第1行に対応しているこの規定とですね、それからあその生成されるベクトルと、そ第2行に対応するベクトルというのは実は線形独立で、で、第3行のベクトルを加えると、実は線形従属だったということを意味しています。ですので、この2回目の課題で、 その行変形を行って解約解約の行列を導いた本当の意味っていうのはこ の, このイメージ F のですねあの生成していたこの3本のベクトルをうまくあの消し合ってですね線形独立なものだけを残したということを意味しています。えっとこうしますとその第1行第2行がですねあの線形最終的に線形独立になりましたから。 このようにして、その、実は、えっと、まあ、ベクトル空間の規定を計算して、で、さらに、この規定の個数を数えることで、ベクトル空間の次元が分かると。この場合は、この、えっと、F の増空間の次元が2次元であったと結論づけることができます。ここまでいいでしょうか。 あそうですね、ここにありますように結局最初に与えられた生成源ですねベクトルはこの3つあったんですけれどもそこから線形独立なものを取り出したらこの2つになったということでこれを2つのベクトルがこの F のイメージの1つの規定1組の規定になってで F のイメージの次元は2次元ということになります。